こんな国と同じアジアと一括りにされてはたまったものではありませんどうも政治いろいろの学なぶです未だ気づいていない国々の人々には一日も早く日本と韓国は似て非なる国だということをしっかりと認識していただきたいものです 中央日報の記事を引用します。ウクライナのゼレンスキー大統領の24回目となるビデオ演説会場となった韓国国会。そこに現れた韓国政界の態度は恥ずかしいものだった。11日に韓国国会を対象にしたゼレンスキー大統領のビデオ演説は、国会本会議場でも議員会館でもなく、 国会図書館で開かれた。国会関係者は本会議場の大型スクリーンを使用できない理由についてビデオ演説をリアルタイムで創出する過程で不安定な状況が起きる恐れがあったとしネットワークの問題を挙げた。だが 5G ネットワーク技術を先導する韓国で通信上の問題によりリアルタイムでの映像喪出が難しいというのは 納得しがたい釈明ったもちろん、場所が行事の本質を左右するものではない。だが、大多数の国会議員は、今回のビデオ演説に対する最小限の誠意さえ見せなかった。この日、行事に参加した議員は50人ほど。残り240人ほどの議員は、国会図書館についに姿を見せなかった。 私たちがロシアに立ち向かえるよう韓国が助けてほしいというゼレンスキー大統領の呼びかけに耳を閉ざした。この日ビデオ演説を成功させた共に民主党所属のイ・グワンジェ国会外交統一委員長は与野党三党指導部が集まり、ウクライナに対する協力の意思を確認したことに意味がある。現場で参加できなかった議員は ほとんど各自の議員室でリアルタイムでビデオ演説を聴取したと説明した。さらに理解し難い。議員室がある議員会館とビデオ演説が開かれた国会図書館は徒歩3分の距離。3分ほどの誠意もなかったという意味と違わない。ゼレンスキー大統領のビデオ演説に熱烈に看護した他の国の議会と比較すると違いはさらに 不明だ先月23日の日本の国会でのビデオ演説では、岸田文雄首相をはじめ、500人以上の衆参議院議員が参加した。演説が中継された衆議院第一議員会館は、空席を探すのが難しいほどで、起立拍手も溢れ出た。それに先立ち、欧州連合、イギリス、ポーランド、カナダ、 アメリカ、ドイツ、フランスの議会でのビデオ演説の時も同様だった。議員は一つの気持ちで現場に集まり、ウクライナの抗戦を支持した。この日のビデオ演説会場に参加しなかった韓国の国会議員も気持ちは同じだったかもしれない。だが、時にその場所にいる時にだけ表現できる連帯と指示というものがある。 今回のゼレンスキー大統領のビデオ演説がそうだ。こうした恥ずかしい姿は、韓国がウクライナ情勢に無関心だという宣伝・扇導素材にまで活用された。ロシアの極東連邦大学のアルチョム・ルーキン教授は12日、ツイッターに韓国国会図書館の座席の相当数が空いている写真を投稿し、アジアが ウクライナに関心がないというまた別の証拠と主張した。ゼレンスキー大統領は韓国国会に向け、韓国は1950年代に韓国戦争、朝鮮戦争を経験し、多くの民間人が命を失ったが、国際社会の助けで勝ち抜いたとして、韓国の支援を要請した。だが、韓国国防部は、 軍事的支援に線を引き、国会は同病総連の気持ちすらまともに示さなかった。韓国がウクライナ情勢に無関心だという汚名を着せられても反論できるだろうか。とのことです。ロシアのアルチョーム・ルーキン教授、お願いですから、一括りにアジアとしないでくださいと言いたいですね。韓国と違い、日本は ウクライナ情勢に無関心ではないですよと。実際、ウクライナ情勢が日増しに厳しくなるにつれ、我々日本人の生活にも影響が出てきつつあります。小麦が手に入りにくくなるので、食料品の物価が上がることは避けられませんし、ドイツと同じように、実は日本もロシアにエネルギー依存をしており、今後、電気代が上がるのは 自然とも言われています。実際、ドイツでは、すでに電気料金が昨年に比べ、6割も上昇しており、今後も上がると予想されています。ドイツ国内の産業も、下手したら、創業停止に追い込まれてしまうかもしれません。このような状況下において、ウクライナ情勢に無関心でいられるとすれば、それはよほどの無知か、差もなければ、 著しく想像力が欠如した人でしかないと言っても過言ではないでしょう。そんな政治家が果たしているのかと思っていましたが、どうやら隣国には大量にいたようです。ゼレンスキー大統領の議会演説は、これまでイギリス、アメリカ、日本、EU、カナダ、ドイツ、フランスなどで行われてきましたが、 全てウクライナ側からの要請によって実現してきました。その中で韓国だけは韓国側の要請だったのです。4月4日付の連合ニュースによれば、ロシアの侵攻を受けているウクライナのゼレンスキー大統領が11日午後5時から韓国国会でオンライン演説を行う。韓国の国会外交統一委員会のイ・グアンジェ委員長が ウクライナ側側に提提案案ししし実現たたとはあり韓国かから提案したのは明らの明ですゼレンスキー大統領はこの要請に応じ、韓国国会でのオンライン演説を行ったのです。自分たちが提案しておきながら、いざ演説が始まると、わずか50人ほどしか参加しなかったのです。こんな失礼な話があるでしょうか。ゼレンスキー大統領は演説の中で、 ロシアの攻撃を防ぐ兵器が韓国にはあると軍事援助を求めました。実はこれより前、4月8日の段階で韓国はウクライナ側に軍事援助を断っていたのです。こちらは4月11日付の連合ニュースを引用します。ウクライナが韓国に対空防衛兵器の支援を要請したが、韓国が 殺傷兵器の支援は不可能との立場を改めて示したことが11日分かった。ウクライナのゼレンスキー大統領が同日午後、韓国国会で行うオンライン演説で、兵器の支援を公式に要請するか注目される。韓国の政府と軍関係者によると、ウクライナのレズニコフ国防相は8日、韓国のソウク国防部長官と行った電話協議で、 対空防衛兵器の支援を要請した。軍関係者によると、レズニコフ氏は具体的な兵器の種類などについては言及しなかった。祖氏は殺傷兵器の支援は制限されるという韓国政府の従来の立場を伝えたという。とのことで、ゼレンスキー大統領が既に断られている事実を知っていたのかどうかは定かではありません。しかしながら、 時系列で言えば、4月4日に韓国側から演説の要請を行い、ウクライナ側が受託。4月8日にウクライナ側から軍事支援の要請を行い、韓国側が拒絶。4月11日にゼレンスキー大統領が演説を行い、再度軍事支援を要請。韓国側はわずか50人の国会議員しか参加しないという比例で、 これに答えるということになります。ちなみに、ウクライナ国防省が演説中の韓国国会議員の様子をツイッターに上げています。どの場面を切り取った写真なのかはわかりませんが、スマホを見ている議員などもおり、もしこれが演説中の写真であれば、これほどの比例もないでしょう。もっともこれについては、日本でも林外相が演説中に 大あくびをするなどしていましたから、韓国国会議員だけを責めるわけにはいきませんが。これらを総合して考えると、韓国側に、ウクライナを助けるのだという義憤は微塵もなく、日本、アメリカ、イギリスなどがゼレンスキー大統領の演説を聞いている。我が韓国もゼレンスキー大統領に演説してもらって、我々もウクライナに頼られている。 他の先進国同様、韓国も先進国だから、ウクライナが頼るのだと世界に見せつけようという、浅ましい根性から出てきたものだとしか思えません。まさに、貧性下劣と言わざるを得ず、これほど利己的で卑怯極まりない、無礼千万で未開な民族が他にいるでしょうか。こんな国とは絶対に話し合いなど持ってはいけません。日本人は、